もっと商品展開と宣伝を考える必要がありそうだ、ぷくーな、なんだあ、うん、これは限定品、限定品限定品、星っぽく限定品なの、お願いだから急いでネット。はいはい、で、今日はなんだっけなんだっけじゃないでしょ、昨日言っていたじゃない、これよ はいやっぱり売れないプク なぜだ、なぜなんだぷく、まったく人間どもは見る目がないぷく。俺<笑>は光るネット。ぷく、うん、僕は世界を恐怖に陥れるバブルマンぷく。危うく商人の道へ進むところだったぷく。このままではいけないぷく。もっとコピーロイドを売って、世界を征服してやるんだぷく。プク 頑張れ、プクーおいあ、いらっしゃい、プク ー, ーおい、お前、誰の許可とデコブリに店依頼で<笑>。い、いや、あのプクー…プク<笑>、えーじゃ、俺こ今日はこれくらいにしといたら、これは、もらってくれ。え返せ、プクそれを僕の大事なもの、プクー あ, あープ、プクあ、ぶし、プク、あ、ぶし、プクあ ミニロイドグッドじゃあ、そろそろ行きましょうかそうねでもバッグ、もう出しちゃって汚れちゃわないだって見せびらかして歩くのが優越感それがセレブだし、でしょわ、私はそんなつもりで買ったんだよえ本、ー、当にえ僕のミニロイドナイプク、どこへ行ったぷく うわあ、帰ろうよメイルちゃんダメ、絶対欲しいの、だから並ぶわよ、えー、やめようよ、それじゃなくても他にあるじゃん、カゴのやつカゴだったらどれでもいいわけじゃないの、この限定品バッグがいいのはいはい、じゃあねどうも、<笑>これで私もセレブの仲間入りん何これ、気持ち悪い <笑>あのかごはどこいったぷく<笑> あ, っあったぷく<笑>ミニライダーああ メルちゃん、俺ジューうわっ <笑>なんとか何してるんですか 何したらなんだアイスマンとアクアマンかプクちょっと探し物ぷプク何探してるですかあれれあっふに一緒に探してもらえればきっと早く見つかるかもしれないプク<笑>これは極秘任務極秘任務そうプク極秘だから本当は教えられないプクが今日は特別に仲間に入れてあげてもいいプクじゃたま前からたまたってそうです僕たちはずっと 抵抗した暁にはバブルマン特製 DVD をあげるぷくなんと限定品ぷく ふク。さっきからなぜか追われてるぷくはあかりたいなダメだよネットくんわかってるって、えーっうん、うん ね、見て見て、可愛 い, いわよねー。あー、はいはい、あ、うん、ニーソの態度。あー、可愛い可愛い。うんー、ちょっとー。もう諦めるか、僕。あ。あった僕。やっと見つけた僕、僕のミニライダー。 <笑>バわた<笑><笑><笑><笑><笑>私のバッグかえ<笑><笑><バ><バ><笑>しなさいよ このあわないっちゅう はク。<笑><笑><笑><何> うん。<音楽><音楽><音楽>